は大量で締めます。これは徳島地区の350年来続いております。今はあの東京あの東北の大震災でセンターが壊れてあの使用できないので、今は男の人たちだけのあの奉納になっております。それで、この前に選んだ方々は嫁さんで来て初めてすぐ嫁に来て初めて踊ります。その時は一応皆さんに名前と。 ご紹介しますのでちょっと聞いて向こうから吉川さんです続いて茂木さんですすきまして竹野さんですそして尾峰さんですでぬかがさんですおたくらさんです深澤さんですおたくらさんです皆さん嫁に来た頃は嫁に来た頃はすごく若くて綺麗だったんですけど今はそれなりの まあ、軸上になりましたね続いて徳島だけだと思うんですけども生歌と太鼓と金すりで歌います太鼓は本当は2人なんですけども今日は1人でやっていただきます結構長い文句なので疲れると思うんですけどもまあ太鼓と同じ幅の体格なので大丈夫だと思います中野さんですそして私たちが嫁に来て 師匠をやっていただきました吉川さんです吉川さんにはもう数十年来お世話になっておりますではこれから皆様の前で徳島の350年以上続きました伝統踊りを披露させて出ていただきますよろしくお願いいたします 使<笑><るな><笑>いまようけど。<笑>はあ <Zoito> <笑> 「湧きくる水の葉」「あたつの厄口から」「左右に流れるそれ」「あこれからだんだん」 あかねたるきであなげしやまわりはあこがあねてきめこあさしらわしらがねそれあしきいやかおいはあしゃくどで 石戸代は七番手伝はそれ名前でなる雨戸は赤らかきで差し込む赤らからければ朝日が差し込むそれ 青座きところが浅いどころまでもよ青つぶるにゃまつ メロンやとメロのあこえてないとおあちょいとよごめん恐それ泣いたあたきましてよあまつわや Bye.